ずいぶん前に作られたらしい左向きの小鳥に手を加えて左右どちら向きにでも飾れるようにしてみましたまず小鳥をコピーして羽の部分だけを切り取ります元の羽と同じ色の画用紙に重ねてホッチキスで留めます大まかに切り分けてから周りを線に沿って切ります よく切れるハサミなら4枚ぐらい一度に切れます。子供用の工作バサミなら2枚ぐらいにしてください。大きめの切りくずは捨てずに取っておくと、また工作に使うことができます。小鳥は丸く切った紙で作っていました。これを裏返して反対側から羽を貼ります。目玉は手元にあった白い丸シールを黒く塗って貼りました。 隣に左向きの鳥を置いて作業すると、貼り付ける位置の目安になります。最後に、見本にした鳥にも目玉を貼って出来上がりです。これで裏が白くて左向きにしか使えなかった鳥が、レイアウトに合わせて左右どちらの向きにでも使える鳥になりました。大きな壁面を飾るときは、こんなパーツがあると便利ですね。